Gracias. ちゃんは爆睡中このベッド結構気に入っています。うん、ちょくちょくジャン君と二人で寝てるも、ねうんね。とっても気に入っています。もうこれが来てからこれでばっかり寝ています。ンちゃんちゃん君はテーブルの下のベッドで爆睡中。 じ、う、ゃんくんはここが大好き。さあ、もういくつ寝ると二つ。二つ？たったの二つ？二つ。明日三十三十一。さあ、今日が終わります。今日が終わると明日になりますよ。そして明日が終わって明後日が終わると。 正どうするじゃんくん来年はうさぎ年だそうですよ。うっそー